こんにちは、スーパーパです。今日ご紹介した商品はアタックベースさんの4番番ヒートベストになります、はい、こちら、えっと、最大の特徴はこちらですね胸のボタンでバックとフロントフロントはこの手のここですねバックはこの背中ですのこの切り替えができるボタンがありますこれが赤高温、中温、低音の3段階に切り替えていきます で、こちら両方使っていただくと片方だけでも使えます両方両方ともできます。両方使わないとバッテリー処分が早いので気をつけてください機械の方は、こちらですね。モバイルバッテリーです小型モバイルバッテリーを内側に入れますでこちらベスト機械セットで1万2900円税込みで販売しております皆さんよろしくお願いします